彼が家に帰ってくる前に、お酒を飲んでたら、気づくのか検証んで、はあ。終了。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。りょうでーす。少量でーす。はい。 というわけでですね、今日はですね、何をするかと申しますと、彼に検証をしたいと思います。で、何の検証をするかと申しますと、彼が家に帰ってくる前にお酒を飲んでたら気づくのか検証をやっていこうと思います。イエーイ はい。というわけでですね、今日はですね、そういう回にしようかなと思うんですけども、これお酒用意しちゃいました。氷結とストロングゼロ。で、僕、わりかしお酒飲んでもそんなに、まあ、酔わないというか、あれなんですけども、体調が悪い時はちょっと酔うんですけど、まあでも体調悪い時に飲まないんですけど。<笑>はい。あの、まあお酒飲んで彼が酔っ払ってることに気づくのかって、酔うかな酔わないかもしれないけど、まあまあ酔うと思うんですけど、 <笑>はいやっていこうと思いますレッツゴーひょうにょうというわけで飲んでいきましょうかねもうすぐ帰ってくるみたいなんですけどちょっとしばらく飲んでみようかなと思いますああうんうまーおいしいああおいしいどうだろう用かなー まあっ最近ですねなんかコメント欄とかで「あのお酒飲み過ぎじゃない?」みたいなコメントがあるんですけどあのお酒の量はずっと変わってなくってお酒を飲むシーンが増えた飲むのが撮影と重なったっていう感じ<笑>です。 うまそうだ、趣旨言うの忘れてたね。あの、この後ね、りょうが帰ってきて、ご飯食べるんですけど、ご飯食べてるときに、え、もしかして酔ってるみたいな、なんか疑われたら、りょうの勝ち。で、疑わないで、ご飯を食べて、ごちそうさまあたりになったら、僕の勝ち、みたいな感じでやっていこうと思います。どうだろう多分大丈夫だと思うけど。うん。楽しみ。<笑> お腹すいたな、お腹すくわ。はあ、うん、うまいうまい。ちょういや、はあはあ。うま。まあ、なんかそんなにや。どうだろう、酔えないかも。 <笑>まあでも分かんないな酔うかもしれないだから酔っ払うと下がね回らなくなるからそれはもう酔ってる証しそれはもう酔ってる証しだから終了うまそうなんだおいしい料理作っちゃうの。 何そんな一人ごと言ってんの<笑><笑>おいしそうよいしょーさっぱりしたーおいしそうビールくださーい赤肉の種もください。あやいこれさーはいんそのままかけちゃううん、いいよ。そのままかけちゃう。うん。おいしそう。もう飲んでいいどうぞーん。乾杯はーい。翔ちゃん飲まないのうん、俺はいいや。うん。さて、はい。せーの。いただきまーす。おいしそう。おいしそう。 うまそう。ね、ね熱そう。熱いよー。おいしい。うん。いただきまーす。あ、うまっ。うん。いただきまーす。うん。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 俺らはそのままでもいいかなって思って。大丈夫ですか。<笑>そんなこと言っちゃって大丈夫ですか。嘘です。嘘嘘。うん。うんうん、うん、うん。ベコンもあるんだよ。うん。ハムずつよ、うんうん。うん。ハムずつなの。うん。あもうこ香ばくもうこ香ばく。あうん大丈夫お米もお香りあるから。うん。うん。あうん。うん。うんうん。 終了どう最近は忙しいの部署が変わるああ、うん、まあ忙しいは忙しいかな、うんうん、ずっとパソコン業務してまあこの時期大変だよね辛いよね、うん、新しく入社したことがうん、うん 辛い時期じゃんそうだねーお客様状態というかさ、うんうんうん、何んわからない状態でさ、うんうんうん、でもいなきゃいけないしさみたいなさそうだねーしんどいよねしんどいと思うけど頑張ってほしいなうん入社証早々さテレワークみたいな人もやっぱいるのかなうんいるでしょう ね, ね何も教わってないみたいなさねっねしいと思うけど熱い熱いおい、うんうん、しいうん うん。えごま最高。終かった。なんか、テンション高いん で, ですよ、ね。当あのいつもじゃん。いつもじゃん。いつもだよ。あ、いつもいつも。そうね。カメラが回ってるからね。<笑>いや違うよ。いつもだよ。でもなんか、帰ってきた時からさ、テンション高いなと思って。本当うん。うん。なんか、いつもさ、うん。おめで嘘やめてよ。嘘それは嘘<笑>そんなことないもん。<笑> そんなことないじゃんよ。そんなことないもん。そんなことあるよ。んそんなことあるよ。そんなことないよ。じゃあ今日なんか、ただいまっつったら、うん。あ、お帰りーみたいな感じでテンション高めてさ、うん、台所までさ、うん、台所じゃないか。<笑>玄関までさ、出てきたじゃん。やめてー。普段、一歩も動かないのに。<笑><笑><笑>そんなことないもん。そうかなあ、ちょっと待って、暑いよね。うん。ちょっともうちょっと我慢して。うん、大丈夫よ。うん。<笑>何、どうしたのう ん, ん。 そのご飯いただいていいどういうことあーんでじゃあ俺も<笑><笑>なんだその目は普段そんなしねえだろう。じゃあ大丈夫普通に食べればいいじゃん、うん、じゃあ<笑><笑><笑>おいしいひょうにょう はあおいしいね。おいしそなん。でそのため息つくの<笑>何がよなかった。ため息じゃないっていつも言ってんじゃん。呼吸だよ呼吸。んの明らかなさ、はぁーみたいな<笑><笑>なんかった<笑>大丈夫。大丈夫大丈夫。うん。う ューって言ってんのにいつも、なんかため息っていう、うん、それ、それもネガティブな感じだよね。うそか。うん。Okay. 捉え方じゃん。うん、捉え方。あ、そうね。うん、暑 い,、ね、いね。なんかちょっと顔赤いよ、本当。なんかもう付き合いたてみたい。は<笑>顔やめてよ、その顔やん。<笑>終了。 いや、付き合いたてのままでいたいよね。あ、そうな。そのくらいの気持ちでね。もう忘れ大事。忘れたけど、そんな。忘れる。覚えてるそういうの。そういう感覚。感覚はもう忘れない。<笑>だよね。うん。ですよ、そりゃ。まあ、そういうもんですよ。<笑>そうね。それでいいのよ。月日が経つっていうのはそういうことなのよううのね。うん。毎日ほら、記憶なくす映画とかであるじゃん。はいはいはい。まあまあ、それはそれで大変だけど。そんなこと言ったら俺、毎日、 人道になっちゃう。あーそうね。うん、ちょう、無理無理。毎日一目惚りするって無理だよね。そうだね。うん。うん。はぁ。どうしたのため息じゃないよ。うん。うん。呼吸。うん。うん。終了。 何俺が帰ってくる前に飲んでたってさ。何がお酒飲んでたなんでなんか顔赤いしすほんとでもよん一緒にいなきゃ飲まない約束ですから。そんな約束したっけしてるじゃんしてるじゃんそうなんだっけそうだよ。だから飲んでないもん。りょうとりがいる前じゃなきゃ、うん。うん。なんか、ふーーみたいな、重くないほ、うんいうん。呼吸 なんたらの呼吸。そうそうそうそう。ヨガヨガできることそああそっちの話ね。ああ。じゃあうん、うん、ちょっとお酒持ってもらっていいですか？うんうん。乾杯。ほらー<笑><笑>何。何何が？えどうした？飲んでんじゃん。おーおー。 おお水だと思った<笑>っのわざとらしい<笑>あさっきのさ<笑>、うん、あーみたいなやつ絶対飲んだでしょいやそうですね<音声>はあおいしいねはいすいませんがすいませんでした<笑>、はい、<笑>というわけでですね何その開き直りのいや今回はですねあの実は何、まあ ただ食べてるだけじゃそんな、そうよ、実は、おかしいなと思ったもん。はい、あのー、お酒を飲んでて、うん、酔ってることがバレないか選手権してました。ブー。なんか、いつもより、ちょっとだけテンション高いな、うん、はいはい。うん。はい、なので、はい、そんな感じでした。だって、言うて、それ一本だけ飲んだの、うん、これと、氷結。ああ、ロンガ。がね、それで酔うわけないもんね。敵<笑>だ。終了いや、C じゃないんだよ。 本気じゃないからさ。<笑><笑>はい。というわけで、今回は。あ、そういう、こういう、そういうことね。はい。はい、というわけで、今回はですね、はい、こんな感じで終わろうと思います。<笑>大丈夫もう大丈夫。酔っ払ってる大丈夫。はい。はい。うん。 今の切れちゃった。はい。うん、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思 い, 思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。印刷いたでくもったくもお願いします。<笑>ではまたー。またー。もう俺も酔っ払ってるかもしれない。うん、まだまだこれから。